みんねるーなんで<笑>なんで俺だっけえっと今日はもうキッチンから始まり ま, ま, りました、えっと今日はですね、あのー、料理の会をしようと思うんですけども、ね、えっとコメントでいくつかこれやってほしいこれやってほしいっていうのがあって、うんうん、これ。 知ってますか何か有名もうみんなもう食べたことある人多いよねきっとうん、で, あでもさ、うんあのー、地方とかでさ、うん、売ってるところあるのかな、うん、やっぱりなん か, なかな新大久保とかがなんか、うん、韓国コリアンタウンが有名じゃん、うんうんね、もしかしたら、うん、食べたことない人も、うん、い, るいるかもしれない、うん、でもそれを作れるみたいなね家で。 作っていこうと簡単に思いますイエーイでまず材料から材料からででん使うのはまず生地になるものがはいこれホットケーキミックスでーすはーい2 0 0ム と, とモッツァレラチーズチーズ あのいろんな動画でねやっぱりあげてる方いるんだけど あ,、うん、あの人によってはね、うん、あの避けるチーズを使ってる方もいましたね、うん、あとはなんかソーセージを入れたりとか、うんうん、ね、うん、いろんな作り方あるみたいなのでそれは、ね、なんかねな何でもあるチーズ今回うちらはこのこモッツァレラチーズが売ってたのでこれを買いました、はい、でその衣につけるこれ あのバッター粉、はいまあ、知ってる人はご存知だと思うんですけど揚げ物をする時にすごく便利なんですよねそうそうこれは作り方はあの下の概要欄に貼ってるのでそれちょっと見てください、うん、ほんと卵とね小麦粉と混ぜとくだけで揚げ物がすごく楽になるで最後にパン粉です あ, あとごめんなさいあとあれもあるわ何な に, なに あ、そう、あち。チーズ。スライスチーズもう、えー、っと、そのチーズの上に。巻いて、うん、あの、伸びるように。使います。そう、今回ね、この。チーズ、ハットくを作るっていう、うん、ね、うん、あれで、ちょっといろいろ見たんですけど、うん。あ、こういうやり方あるんだと思って、面白そうだったんで、ちょっとやってみたいと思います。はい、はいそれでは、作っていこうと思います。イエーイ。 まず生地を作りまーすじゃあこれ切るうんじゃあ翔ちゃんにモッツァレラチーズを切ってもらって、はい、これこれね こ, こ, こっち向きにしてねはいで小麦粉じゃない間違ったホットケーキミックス 200g にお水を混ぜながらこ ね, こねていきますお水は まあ、通常のホットケーキを作る量よりかだいぶ少ないですね 80cc でこれを、えー、と 4, 4等分うん4等分切りたいと思います、ね、でこれなんかやっぱ見てたらねダマになりやすいからお水ちょっとずつ混ぜた方がいいよって書いてありました書いてありました 言ってました。混ぜ混ぜ。あ、いいねモッツァレラチーズ。チーズは四等分にしてます。本当美味しそうモッツァレラ。えでもこれちょっと八十 cc じゃちょっと少ない気もしてきた。なんか。 様子見て、あの、お水足しちゃってもいいと思います。手でやった方が早いんです。うん、うん。はい。生地が完成しました。なんか、これくらいのね、なんかホットケーキを作るよりかは、結構しっかりめで、あの、作った方が、うん、あの、つけやすいよね。うん、そうだね。はい、できました。うん。で次に、割り箸に、 モッレラチーズを刺していきまーす真ん中に刺すんだよポイントとしてここが出てるか出てないかぐらいがいいらしいですねうんうんうんこういう感じですで今回うちらは中身はモッツァレラチーズだけにしたいと思いまーすーでここに、えっと、チーズを巻こうと思います も。こういう感じです、ね。巻いちゃいました。巻き巻き。割れてきちゃった。そしたら、次に、この。チーズに、さっき作ったこの生地を巻。巻きますはい。なんか、あのー、巻くときに。 やっぱくっつきやすいので手に油をつけるとやりやすいみたいなので。うんうんうん、ちょっとだけ入て。は、う、い、ん。ぬり塗り。油。 にぎにぎしてあいい感じじゃないほらうん熟練の技が必要なわけでもなさそう<笑><笑>チーズホク屋さん出すじゃねえそこそこ入りそうそれこそさ東京はさ、うん、もう結構やってるお店多いからそうだねうん ほら、いい感じでできて、できたよ、ほら、見て見て。あ、いい感じ。できましたはい、そしたら次にこれに、うん、あのさっきあの紹介したバッタコ、うん。はい、つけまーす、うんうん。結構大きい。えっと、これを、えっとはい、バッタコにつけて。結構つけたほうがいいなって。うん、うん。 普通に、ね、揚げ物をするみたいにあの小麦粉をつけて生卵につけて、まあ、パン粉にねつけてもいいかもしれないもうほんとこれめっちゃ楽ですよ。うん、でパン粉をパン粉につけます。わいい感じ。 足りないよね、さあでつけましたつ け,、ま、け終わりましたはいでちょっと今油を温めてるので油なんかたぶんあれじゃないそのいつ入れるタイミングがわかんないとか思う人もいたりするじゃないうんわかんないパン粉あ言うよね入れますで あ、もういい感じこのじわじわって上に来た時にあのもう入れても平気ですよっていう合図なのでパン粉 で, で, パン粉でた見極めるんだねじゃあ入れましょうかね、やっぱり中にね、うん、しっかり火を通したいので、うん、じっくり揚げていくのがいいみたいでーす、はい、入れまーすお願いします豆乳おおすごいいい感じ一気、うん、にいっちゃう、うん 一気に行っちゃおう。やっぱほら。できたてがさ。うん、これ で,、はい、で。たまにひっくり返しながら。はい揚げ上がりましたー、うん。それじゃ、取り出したいと思います。これさ、に、一回なんか。油切った方がよくない。そうだね。これペーパー。で何あー、すごい。 ウィーうぇい、うん、そうだね。うん、とりあえず、出しちゃおう。結構、増えすぎたから大丈夫かな。<笑>まあ、それこそ、こ、そこしたにしようか。うん。いい、ね。できた。でも、すぐ、真ん中に入れちゃおう。油。うん。 熱 い, 熱いあ。あ、これ使ってこれ使って。すごいでかい。うん、そっち向きで大丈夫、うんうん？そっち。はい。完成しまし た, ーしましたー。チーズハットク。これにね、あのお好みで砂糖あの砂糖とかね、あとケチャップとケチャップマスター ド, タードをつけるんですけど、僕らは砂糖はいらない。 うん、ので砂糖は梨派なのでケチャップとマスター ド, ママスタードつけようと思いますはいじゃあつけていき移動しまーす、はい、さ, さあ完成しましたーすごいね、うん、大きい大きい思ったより大きくできたできまし た, ました<笑>じゃあケチャップとはいマスタードもあるのでつけていきましょうはいもしかしたらこれあ やってます。できました。できました。美味しそう。見て見てー。わあ、すごい。ね、ね、すごいね。じゃあ、とりあえず乾杯しましょうか、うん。乾 杯, 乾杯。やっぱレモンサワーが。美味しいです。僕は金麦です。<笑>レモンサワー。どんな時でもレモンサワー。うん。 食べてみようし い, お い, しいはい。 あーうーんすごーい最高え俺も言っていい？うん、あでかくて う, ーんすごうんここはうんおいしいトロトロあすごくない？うんめちゃくちゃ美味しいですうん 食べますよどんどんやっぱり甘いのが好きな人は、うん、砂糖まぶした方がいいかもね、うん、めっちゃおいしい、うん、しかもかなりのボリュームでも作った方がいいかもしれないかも う, うんすごいおい、うん、めっちゃ美味しいね、うん、中もちゃんとねうんちゃんと。 ホットケーキの部分にもしっかり火が通って。うーん。いや、美味しいんだよ。うんうん。こんなに伸びるとは思わなかった。ね、う、え、ん。あ<笑>の、しょうちゃんもあれだもんね、なんか。刺して食べてるもんね。<笑><笑> おいしいうんというわけでうん今回はうんあのコメントにもいただいたチーズハットクを作ってみましたおい、うんね、しかったねうまくできたねうんまたあの、うん、なんかこれ作ってみてみたいなものがあれば、うん ぜ, ひうん、ぜひぜひぜひあのコメントにお願いしますはいこの チーズハットクの作り方は、うん、あの概要欄にも載せておきたいと思いますので、はい、あの参考にしてね、うん、あの作ってほしいよね、うん、めっちゃ美味しいですで、えーうん、今回はここまでうんそうだねしようと思いますな、はいあので、ー、気に入っていただけたら、えー、高評価ボタンとチャ ン, チャンネル登録をお願いしま す, ししますではまた美味、ま、しい